平成28年6月28日阿蘇市黒川にある道の駅阿蘇に保育園児たちが自分たちの健康や熊本地震復興を願った七夕飾りを飾りました道の駅阿蘇に七夕飾りを飾ったのは熊本 YMCA 黒川保育園の年長組の園児22人です七夕飾りの飾り付けは 道の駅やその休憩室で行いまず全員で七夕の歌を歌いましたそしてみんなが元気で過ごせますように友達と仲良くしますなどと自分たちで願い事を書いた短冊を高さおよそ4メートルの竹に飾り付けました熊本 YMCA 黒川保育園児たちによる道の駅やそでの七夕飾りは5年ほど前から毎年行っています また阿蘇田園空間博物館では地元の地域グループや道の駅阿蘇に出展している関係者と協力して黒川保育園児を対象に田植えや稲刈りホタルの幼虫の放流などを行い交流をしています道の駅阿蘇ではこの日飾りつけた七夕飾りは休憩室に7月いっぱい飾ることにしています